れれゃゃ差別すんのか俺え、えー、三重県津市にはね津人峡。 津市人権動画教育研究協議会というのがありまして、まあ以前の動画でもね、この組織が、まあ総会でね、あよい町の田辺会長のあの問題について、ちょっと触れてるんだけども、背景にブラック差別があるとかね、全然的外れなことを言ってるというような話をしててですね、まあ職員なんかからお金を集めたりしてるんだけど、これ一体何使われてるんだっていうようなそういう疑問の声がありまして、その答えがですね、実はあるんですね。これなんですよね。 えーとね、1000万円以上のお金を集めてるんですね。ただね、会費収入が385万円、補助金が620万円、つまり寿司が620万円出してるんですね。これだけのお金があれば、まあ、十分ね、一人一人ぐらい雇えるんですよね。で、その一人一人雇うぐらいのお金を使って、その後に残った分で、いろいろとやってるんだけども、何をやってるのかっていうのは、この決算とか、 この辺りを見ればわかるんですよね。本部事業費っていうことで、旅費とかね、印刷製本費とかね、薬務費とかそういうのが入ってね。一番多いのはやっぱり旅費とかその辺ですね。何をやってるかっていうのをここで完全に全部わかるわけじゃないんです。あ、ちなみにこれが組織ですね。どういう人が入ってるのかっていうのはこれこわかりますね。なんか、市役所の職員とか、あとは学校の先生なんか入ってますね、やっぱり。 いろいろね、何をしますはか書いてあるんですよそんなんね、なんか、どうでもいいことばっかし書いてあるんだけども、これが、と、2021年の予算案ですね。まあ、200何十万、300万円ぐらいがだいたいその、事務局員のための人件費として使われると。じゃあ、残りの分の大部分がどういうことに使われるかって言ったら、公演なんかの公社で、会場費とかそういうものですね。ああいう人権の講演会の利用ですね。で、あとは、えー 旅費だとかねねそういういものです、ね、だから、その人権関係の講演をやるためのお金、まず大部分を使ってるのと、もう一つは、あの各地でね行われる、なんかイベントあるでしょ、その童話とか人権関係の、の知ってる人は知ってると思うけど、まあそれがね、結構何百人、何千人と人が参加して、大きな会場でやったりするんですよね。ななんんであんな人が集まるのか っていうのを不思議に思うかもしれな い, しれないんだけども、結局、その辺のからくりがこれなんですよね、こういう団体っていうのは、もう都市だけじゃなくて、あちこちにあって、そこにもういろんな方法でね、お金集めてるわけです、でそれで、じゃあ大部分、何使ってるかっていうと、そういうね、各地で行われる、そういう人権とか、童話関係 の, その大会なんかに、人を送るんですよね。 えー、そういうのは、もう文字りあり、日当が出てるっていうパターンが多いです、その、自, 自腹切って参加してる人なんて、相当、まあ、いなくはないとは思うんだけども、多分かなり少ないと思いますよね、ほとんどはこうやって、日、え、当、ー、をもらって動員されていくっていう感じです、日、ま、当、あ、ったってね、大した額じゃないんですよね、ああいうの、何が問題かっていうと、やっぱこうやって税金を使って人を集めてね。 であたかもね、まあ、これだけの人が参加しましたって言ってね、その政治的な運動をね、税金でやってるわけです、であと、まあ、こんなもんあるよ、まあ、これにね、寿司から送く人が送られてるかどうか分かんないけどもね、まあ、大体こんな感じなんですこうやって、まあ、こういう広告塔みたいな人がいてですね、で人権動画企業、これ、企業だから多分ね、企業関で同期連とかあのたりから人が動員されてるでしょうね、で、まあ、オンラインの講座なんだけどね、4000円から8000円っていうの。 まあ、そういう感じでやるんですよね で, でこのお金は結局ねこういう団体の収入になるんですよまああの解放同盟なんかの収入になるんですよ僕もねあの解放同盟関係の人から聞いたことあるんだけどもこういうね イベントって、きり言って、その、もう解放道具の収入源だと。いや、会場費とかね、講師の費用で相当かかるんじゃないかって言ったら、いやいやいや、そんなことはないぞと。ね。公共の施設なんか使う場合は、その、なんか費用が減免されたりすることもあるし、結構ね、その地元の自治体から、その補助が出るんだと。もうそれだけで実はやれるんだと、こういうものはって。こんなものを集めなくても。だから、このあたりの、このあたりの、まあ、大部分っていうのが、その、 解放同盟とか解放同盟周辺の団体の独自収入っていうことになるわけですよ。まあ言ってみればまあ、マネーロンダリングといったら、まだちょっと語弊があるかもしれないんだけども、その人権関係のお金を税金で出すと。 解放同盟とかその関係団体とか、あとはこういう同水橋なんかに出すと。で、そこから、こういうねい、イベントへの参加費用っていうことで、日当だとか、こういう資料代っていうのが出ると。で、それが解放同盟の収入になると。だから、その、最初はね、税金からお金が出てるから、まあ、その使途っていうのはある程度公開する必要があるんだけど、この辺になるともう、この団体の独自収入っていうことになるので、じゃあ、その、税金というものは、独自収入に化けていくんですよね。 だからこういうことをやってる団体がも う, そのもうそこら中にあるわけです。ということでね、その津市人権童話教育研究協議会、うん、職員なんかから集めたお金をどういうふうに使ってるんだって言ったら、まあ、こういうふうに使っておりますっていうことなんですね。ということで、今日のあの啓発動画でした。